リビング。それで結局。立花不動産と手を組んだってことが。ああとりあえずはそこの社員って形で。 シャイン。へえ。そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあ、そこも肩気には思えねえけどな。そうね。となると。お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は。橘不動産が低下してくれるのか。 はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報も使ってな期待できそうか多分なただ、立花が掴んだ話や、サツの方でももう俺のこと鍵つけてるらしい。うん、メンパティアとして。殻の一つの死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前、すぐサツに手配されちまうんじゃねえか、うん いや、それについちゃう立場の話は札に花臭に聞かせてる完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だそれでも真犯人を見つけない限りはいずれ殺に追われる俺が町を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこだ、うん、なるほど でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな札にも太いコネがあるってわけだそうらしいなその件についてとりあえず連中に任せるしかねえかでお前は今何してんだだから不動産屋の仕事だは空の一つの持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな もう一息ってとこまで来てるらしいがそれまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ仕方ないお前な片着の仕事するってああ小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてなそいつとこの後喫茶アルプスって店で待ち合わせてる その前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服極道丸出しじゃ仕事に何年だと、真っ当なな仇に見える服を仕立ててこいとさ。ああ。お前、もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら、真っ当なな着の服。 見立ててくれるかと思ってな<笑>人を見る目があるぜ、お前。わ、ね、かった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ、俺が選ぶよりはいくらがましだろう。お前な、それが人に物を頼む態度か。 ついたぞここだ本当にこんなとこにあるんだなかそんじゃ入ろうぜ気に入ったのがあったら言えよああ無難な線だとこんなところかなんかパッとしねえな地味だな それが片切ってもんだろうが、ね、見えはってなんぼなのは極道だけだただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえかならおめえにぴったりだなうるせえなおこれなんかどうだバカおめえそれ絶対やめとけ。 選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ<笑>なんでダメなんだよでっかいっきこれじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型靴腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ<笑>おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ<笑>めんどくせえそれじゃあ これはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞ白かさっきの柄物に比べればマシな方だろう。よしこれ試着してみろよギャラねポコシアだとだ。 ややっっぱりだだ、ててこれででどう何<笑><笑><笑>何笑んいもまるで片気に見えねえねと思ってよ。<笑> お前の見立てた服じゃねえか分かってるっていやでもよ<笑>お前がどう言おうが俺はこの服が気に入ったこれでいいえおいいいのか全然リーマンっぽくなってねえぞ織田には服を何とかしろと言われただけだやることはやった文句言われる筋合いはねえさ<笑> そっか。よし、か分かったカカ。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。は。はから俺は。お前のおごりのつもりだったよ。ちっ。なんだそれ。ありがとうございました。 付き合わせて悪かったな。認識助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろう？橘不動産の？なんてやつだっけ？織田だ。キサールクスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ。キ桐生。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから。 うきてるだろうねなななくっったたらいいいつでも声かけるよじゃあままラお好きな 場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおわつれ向きた。おい、まさか神座に座ろうなんて思ってない。入り口に近い方が下座で遠い方が神座。 俺たちが座るのは当然下座だそれくらい知ってる知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよわかったいらっしゃいませご注文はお決まりでしょうかああそうだ コーヒーをいや注文忘れが来たからにする。また後で頼み ま, ました。て<笑><笑>歌のさ、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざ、すすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。 別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。<笑><笑>えー、しかし面倒くせえな。えー、何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。東京を暮らそうったヤクザのあの爺さんが今日の客だ<笑> どうも、山根さん、お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか、面倒なことになっちゃって。こちらは。うちの新人で桐生です。山野井さんより、ご依頼の件。こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。橘不動産の桐生です。 いいぞ名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引にはつながらないからな。だが、残念。名刺が逆さまだ。あ<笑>ま初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。<笑>キリュウさんですか。これからよろしくお願いしますよ。 ここちらこそよろしくお願いいたしますなるほどお話聞く限り相手は典型的な専用屋ですね山野井さんがそのビル落雪したのは先月でしたか すると戦友屋が居座り出したのはその直前ええまあ戦友屋は一人ですねはい辻って男です四十過ぎくらいかななんだかホームレスみたいな汚らしいやつでしてそいつから立ち退き料の要求はありましたかまだですできればその辺りの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして 私も年寄りですし怖くてねなんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんかもちろんです時に山の井さん戦友屋への立ち退き料いくらまでと考えてます早いとこ済ませたいですしそうですね500万くらいなら500万勝手に座ってるだけのやつにか それはまあ安くすめばそれに越したことはないですけどもともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ俺ならビタ一チもハラになれねえなおい失礼だその辻って男自分にはヤクザがっいて言いうもんで揉めるとあとは怖いんですよお察ししますでもご安心ください うちのキリュウはヤクザを扱うエキスパートですから。<笑>ルゲラあヤクザのエキスパートいやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザを食べて最高。<笑>時々ヤクザになりきっちゃいつに言ってるんですよ。なキリュウくん<笑>ああ、そうだな。ま、立ちノキ料はできるだけ安く済ませますよ。 それじゃあ頼めますかもちろんあなた方への謝礼は別に用意しますからあそれはありがたいんですが立花から謝礼は遠慮するようにと言われてますいつも山内さんにはお世話になってますから本当ですかいやーさすが立花不動産だやることが生きたねで 問題のビルというのはどちらに天下一通りにある杉田ビルですわかりましたあとは我々にお任せくださいなっ桐生君ああ 話は分かったな要するに戦友屋をビルから立ちのかせろってことだ、ま、交渉は俺がやるよ仕事の手本を見せてやるからな。専用屋のバッグには役割がついてんだろ交渉だけで済むのかそこは俺の腕の見せ所だな差し当たってキリュ君に最初の任務をやろう何だ 一っっぱり貸し寄り買ってきてくれ。あ？相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。ビジネスマナー。またそれが分かったよ。貸し寄り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。はい、あ。 ヤオキリオ君、ちゃんと菓子よりは買ってきたか？え、これでいいんだろう？よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。<笑>いのここがアブンさん。で、ここが問題の過ぎたビルタ。 ここに専用屋が居座っているってわけかああそれじゃ行くぞああお手並み拝見と行こうか<笑>まあ見てなこの部屋らしいなすみません 辻さんいます山井さんの代理店参りました。立花不動産のものですがね。立花不動産あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだステッペラーマッサ。 いいああ、きっとねえなあ。あなた、こんなにゴミだらけじゃ、立ちノくの大変じゃないですか立ちチくなんだよ、それ。俺は立ちノく気なんかねえぞそうは言ってもねこのビルはもう、山の井さんが新しいオーナーになったわけだから。それをあんたがいつまでも立ちいてくれないって困ってんですよ。 民法395条あ、データラーさんしゃ。はいあんたも不動産屋なら勉強しなたとえ抵当権が設定された不動産でも短期賃貸借の場合抵当権者に対抗することができる要するに俺は法律に守られてここにいるんだなんなら出るとこ出るか固いこと言わないでくださいよ 立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちますここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよあのな俺はここが気に入ってんだよそうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね、うん、立ち退きりを目当ての専用屋がよく言うななんだよ専用やっててめえ言いが か, かりつける気か ねえ辻さん茶番はよしませんか新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して人儲けしたいわけですそんなもんそっちの都合だろお前らしっぱじゃ話になんねそのオーナー連れてこいやだったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです ヤクザ何の話か分からねえな。だから、そんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな、ね、なんだとあんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手は、この立花不動産だってな。 あんんんまましなよよ不動産やそれじゃはたえっさサイシこんなコンろだろうな メレーガ話してずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえかビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ仕事ってのは使い分けが大事なんだよだいたいあの辻って戦友やはうちの交渉相手じゃねえまずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな本物の交渉相手や<笑>バックにいるヤクザか 結局、向こうも金が見えからよ。お互いぶっちゃけた。あとは、さっさと話進めようってことにして、ミリオナーってことにして、キリオナーってことたって、とだ。 おたくらが立場の不動産って人たち山野井さんの代理だって聞いたけどあんたはおたくらの味方ですよ杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょええまあねそれうちが話しつけてあげるよそしたらからすぐに立ち退いてくれるからなるほど その中華医療としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです話が早いねさすがカムロ町の不動産屋だよ。そうだな700万ってところだあのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ700なんて良心的だと思わないほんの少し部屋に座っただけで700万 あんたら楽して儲けすぎでしょおへろぼらは楽して儲けたのはお互い様だ今時の不動産屋は濡れてであわりだからってあんたらに払う金はないよただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらうへええ、どうやってもちろん力づくでだよねっキリウく ーダーダ花からこういうい数字書きだった、ねまあ、でも、新入社員の初仕事にしちゃあ、相手の数が多すぎたかいギそうでもねえさ。し余計な手間かけさせ この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。<笑>その手間賃ってのはいくらだ。三百万。合わせて一千万だ。 Ei, なお、いとりまんペレヘン、ヤコ i オ e 覚えたからよ。<笑><笑>お前らどこの組のもんだ。東条会。あ、とよ。太平一家だ。太平一家。あいつの組か。ああ。東条に渡頭白子さん。あわいし。う<笑>ち<笑>を敵に回したこと後悔しても遅いからな。 首を洗って待っていられカムルやってみて。カムル城には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって、ド島組の下っ端だったわけか。まずいところにぶつかっちまったな。もっとも、俺らが殻の一つを追ってりゃあいずれ勝ち合う相手だ。 いい挨拶代わりになったんじゃないの専用屋の辻さんよ<ペー>あ、はいまだそのビルに居座るつもりならさっきの話の続きするかい いや、そのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気 い, いえ、めそうない。あそう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら、このキリュウ君が何してかすかわかんないよ。 今夜中に立ち退かせていただきますす、すいませんでした OK、マークセットも見てこれがあんたの仕事のやり方ってわけか俺のじゃない全部橘社長から教わったやり方だよま、最初の仕事にしては上出来かどう 極道やるよりよっぽど楽しかったら、う。タギの人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは、仕事を楽しむためじゃねえさ。うん、お前もしかして、空の一つぼ手に入れたら極道に戻る気か。<笑>そんな先のこと考えてねえよ。そっか。 それよりこの後はどうする？あ、度<ーパ><ーパ>は繊維屋を追い出した。お前は山の井の爺さんに報告した、ね。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店？ところマクルただの小さなクラブだよ。ー<パ>ー安心してこれからをやっとし ささやかながら今日の打ち上げといこうじゃないのあらこりやか俺のおごりだ案外気前がいいんだなまあねその代わり山井さんへの報告はお前一人で頼むわあの爺さんマイボールでボウリングするのが日課でね<笑>マッハボールに行けば会えるはずだ<笑>マッハボールかマッハボールかったそれじゃまた後でな いやーそれにしても頑固ですね山の井のじじいは自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのにあれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは全くだしかし今回は体にみっちり教え込んでやったからないい加減次は落ちるだろ 山のいさえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシタラさんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオニアの他の連中にもでかい顔ができるってもん。オケーリネラハッラー、おっさ。 バイクをやるお俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな、ね。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ、兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。 怖い顔した兄ちゃんだなじゃあなもう二度と俺の前に立つんじゃねえぞおい行こうぜ 山之さんおいしっかりしろキリさんお願いしていた仕事片付きましたか あ, ああそんなことより大丈夫か病院へ行くかいいえ大丈夫です た, たまたでありがとうございました。いいの件も無事かたたけてくれれれみでや、そそは別にわより大丈夫な ええおかげさまで大した傷じゃないですよ。はははあい て, て, て, てしかし、一体どうしたというんだ実は、うちを潰そうとしている連中が言いましたね。やそいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。<笑>あんたを潰そうとしている連中 もしかして娯楽王とかなんとかいう奴らかえキリュウさんどうしてそれをさっき、うん、向かう途中で絡まれてな山の家を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたからもしやと思ったんだそうですか一体何なんだあの娯楽王ってのは娯楽王 パチンコ経営を始めとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人といわれるファイブパさん、ビリオネア。今、カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五輪の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王。 電脳クトクトク、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちが鴨室町の物件に次々と手をつけ始めているんですあその圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でねそんな奴らがいたのか知らなかった 彼らリヴェスティアカムロ町を5つのエリアに分けそれぞれを自分のものにしようとしていますうちに目をつけているゴラ王はその中の1つであるこの展開一通りエリアを手に入れようとしているというわけです私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますからゴラ王はそれを狙って私をなるほどな、ね 奴らを狙いはあんた自身ではなくあんたの所有する物件ということかしかしなぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだつまるところ金儲けですマネーゲームを楽しむためですよ現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる まさかの、うちでの小槌。東洋一の歓楽街、神室町の物件は、特にね。彼らは。ゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を、何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だが、その駒には。懸命に働いている奴らや。平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。 だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えてそこで生きる人々や鴨野町という町のことを一切考えていない彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる私は何とかしてそれを食い止めたいこの異常な景気で日本は豊かになっているように見えるだがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている そのカムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない、うん、私も長くこの町と共に生きてきた男カムロ町が大好き だ, だからこの町をそんなことにはさせたくないそのために抗ってきたんですがさすがにこの老体には荷が重すぎたようだ もう限界ですかなそう言わずにもう少し頑張れないのかそんなやつらの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜもちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはあるだがファイブビリオネアには膨大な金があるし 暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ。なんとかならんもんなのか。<笑><笑>ん。一つだけ方法があります。いやなんだそれはキリュウさんあなただ。 何あなたにはやつらに対抗できる腕力も悪いやつらを許さない正義感も揉め事を解決する力もある専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれたそんなあなたがこの事務所を継いでくれればもしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない何言ってんだ 買いかぶりすぎだ俺には経営能力もなければ経験もない誰でも最初はそうです難しく考えないでいい私もあなたにお願いする以上できる限りの協力はさせてもらうつもりですご安心をそれにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ別に失敗しても構いません どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だしかし別に俺じゃなくても他に適任そうなやつがいるんじゃないかなかなかキリュウさんほどの男はいないと思うがねそれに私はあなたを信頼しているんですよあなたが思っている以上にねなぜだキリュウさんあなた 風間慎太郎というを知っているねあー深ロッカー。あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。かっけそして道島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた、一体どうしてそれを 誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ橘さんが橘がええくれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれましたということはつまりさっきの話は全部橘も承知の上ってことか ええ橘さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょうあんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだがどういう関係なんだ知ったたし<笑><笑>昔ちょっとね詳しくは言えないが一つだけ言えるとしたら風間さんは 私がこの世で最も信頼している男だということですそんな風間さんを慕う昔の仮にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね、うん、お願いできませんか桐生さん今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです分かった そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおうただ失敗しても恨みっこなしたぜもちろん一つよろしくお願いしますよ桐生さん